皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年8月22日、防衛軍の宝箱が久しぶりに光っていたので期待したのですが、このありさまだったので、思わず草を生やしてしまいました。魔法の迷宮フィーバーの最終日は、無道カードでした。なんだかんだでフィーバーの恩恵はあったので、またやってほしいです。 この構成だと2の祭壇が時間切れになりがちな問題について最後はバルバルンを出せばいいのではないかという仮説を立てましたたまたまかもしれませんそしてとりあえずレベルもカンストしたし大紋章も完成したので副引券と交換する方針でいいのではないでしょうか余ったポイントは破片ではなく箱でもらって開封せずにストックしておく手もあるかもしれませんねというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょう